どうもこみです。さて本日はこちら関西クラクラクラブからお届けしていきたいというふうに思うんですけれども、えっ、ー、と、今日ですね、いつものクラン対戦の解説ではなくて、えー、ある検証をやっていきたいというふうに思います。それはユニコーンの回復量ですね。ユニコーンってまあそもそも何かっていうと、もうタンホール14の方はね、もうおなじみ深いと思います。こんな形で、各ヒーローに1体ずつつけられるペットが準備されているわけなんですけども、その中でユニコーンという これは毎秒77ヒーローの体力を回復しますよというユニットなわけなんですが、えっ、ー、とですね、これが本当に77回復するの と, ところが今日の検証内容です。いやいやいやいや、77って書いてあるじゃないですかって思うでしょ。でも実はね、あのそういう、えー、と回復しない例が過去にあるんですね。あの、私のね、えっ、ー、と、なんだ。 プレイリストの中で、えっ、ー、と小ネタ検証系かな検証系の検証まとめかなっていうそのプレイリストがあるんです。ここ見てもらうとですね、ヒーラーの回復量検証をやった動画が残ってると思うんですが、詳しくはそちらをご参照してほしいんです。あのヒーラーってですね、えー、これ、えー、ヒーロー回復量62ですよね、これね。なんで、通常この、えー、と62の回復っていうのがまあ、食い火なんかした場合には、ちゃんとアーチャークイーンに効くはずなんですよ。で、これがかける5体。 いた場合にはイコールえっと310回復するっていうのがまあ、理論上、えー、ヒーラー5体つけた場合の食い火の回復量なんですねなんですが実はねこれ310回復しないんですねあのヒーラーってえー、っと数を増やせば増やすほどその増やした2体目3体目5体目のヒーラーそれぞれの、えー、ヒーローに対する回復量が下、えー、方修正受けていくんですよ 増えれば増えた、その増えた分だけ、えっ、ー、と、62よりも下がっちゃうんですね、回復量が。で、えっ、ー、と、まあ、それがいくつぐらいの数字になるのかっていうのは、ま、あその別の動画で詳しく話してますんで、そっち見ていただきたいんですけども、じゃあね、あのヒーラー5体、例えばつけた食い火に、さらにユニコーンを加えた場合、さっき言った回復量77が、本当にちゃんと77回復するのって、これわかんないですよね。そこを見ていきたいというのが今日の検証内容です。 でですね、どんな風に検証するのかなっていうところですけども、えっ、ー、と、こんな配置を準備いたしました。はい、こんな感じですね。えクロス棒が3機並んでます。これ、タウンホール12の、えー、レベルマックスのクロス棒になりますので、えっ、ー、とですね、回復量あ、攻撃力っていうのは1個あたり155あります。なので、えっ、ー、と、これが、待っめんなさい。これが、えー、合計3体あるので、えー、合計のダメージ量っていうのは、えっ、ー、と、465ですよね。 はい、これに対して、アーチャークイーン、ここにヒーラーを、えー、5体つけて、で、えっ、ー、と、アーチャークイーンをここに打っていきますね、クイーンを。打っていで、そこに、えー、ユニコーンがいる場合と、えー、ユニコーンとね、いる場合といない場合で、えー、何秒間アーチャークイーンが持ちこたえるかっていうところから、えー ヒーラーとユニコーンがそれぞれアーチャークイーンを毎秒なんぼ回復させてんのっていう、そこを計算していくというね方法をとっていきます。あの、小難しく話しましたけども、まあ、結論はシンプルにお伝えしますので、あの今の過程、うんって思っても、まあ聞き流してもらって構いません。一応ね、あの、詳しく知りたい方向けに数字は書き込んでいきますけども、えっ、ー、と、まあそれだけですね。別に最後のところでちゃんと結論はわかります。ではね、え早速行ってみましょうか。まずは、ね、えっと、これ、1本目。 えー、と何秒で始まるかな20 ?24 秒でアーチャークイーン出し始 め, 始めましたね。リプレイ終了まで残り24秒、ここですね。それが24の時にアーチャークイーンを出し始めましたので、これがえ何秒までえーアーチャークイーンが持ちこたえるかというところですね。見ていきましょう。クローク入った瞬間止めますね。5、4、3、3秒ですね。ねここでえーアーチャークイーンクローク吐きましたね。あとは 24-3 なんで、 えっ、ー、と、アーチャークイーンは21秒間、まあ、持ちこたえたということになりますね。21秒です。で、となってくると、ダメージっていうのが、ね、さっきと言ったように465枚火秒食らうわけですよ。そうすると、この21秒間で受けたダメージの総量っていうのが、9765になるんですね。はい。で、この9765からアーチャークイーンの体力を引きます。えっ、ー、と、これが総ダメージですね。ダルの、ダメージ。 ダメージですね、でアーチャーピーの体力っていうのが、えっと、3565ですと、ね、そうするとこの差を出していくと6200になりますつまりこれがヒール量ですね回復させた量になります分かりますかね6200が回復させた量ですでこの6200っていう数字は 20えっと、21秒間で、じゃあどれだけの回復になったのかっていうのを見ていきたいんですけども、えっと、6200割ることの21をするんですね。そうすると、毎秒回復された量っていうのが、295。これが答えです。わかりますかねえ一回全部消しますね。295。これが毎秒、毎秒回復されたわけですよ。 で, で、えっと、これをやったのが、えっと、ヒーラーかける5えプラスのユニ ユ, ユニコーンですね。でえ、こんな回復したところす295。この数字、また後で出てきますね。ちょっと覚えておいてください。こんな感じで検証していきます。ではね、えっと、2本目の動画から少しペースを上げていきましょう。ちょっとね、今、まあ、計算の方法っていうのを細かく説明しちたゃったので、だいぶ、えー、っと、手間取っちゃいましたけども。 え次行きますね。これは、えっと、ヒーラー5体のみです。ユニコーンついてません。ユニコーンなし、ノーユニコーンでヒーラー5点の場合です、ね。えっと、今ちょっと見落としたな。今何秒だったかなえっと、ん、えっと、10、多分今10、10 20秒ぐらいのとこで出したと思うんですけどね。で、えっと、行くと4、3、2、2秒ですね。はい。 えっと、20秒のところから出して2秒のところでアーチャークイーンはクロークを吐いたんで合計で18秒ですね使っているということになります。ってことは 465×18 でエマーが合計8370なんですね。ダメージ、総ダメージ量が。で、これ引くことのアーチャークイーンの体力をすると3565をやる と, えっと回復した量っていうのが4800。 ということになります、ね、この4805っていうのが、18秒間に回復されてますので、こうすると、えっ、ー、と、毎秒266回復されてるわけですね。はい。はい。ってなります。これなんですよ。わかりますかねつまり、さっきの回復量、295っていうのが、これがこら、こラー5プラスの、 ユニコーンね、でこれ引くことの266これはえっとヒーラー5だけだけですねはいイコールえっと29ですねはいこれがユニコーンをつけた時の回復量です衝撃じゃないですか<笑>まあ分かって ってちゃったっちゃ分かってた人はいるかもしれないですよね。回復量なんか少ねえなって思っていた人だったり、まあ、ヒーラーが補正受けるんだからユニコーンも受けるよねっていうふうに思っていたあの人も多数いると思うんですけども、29しかね、あのユニコーン回復しないんですね。まあちょっとその0コンマ何秒のところ計算できてないんで、まあそれをちょっと上出し、上乗せしたとしてもおそらく35とか、まあ、それぐらいの回復量がまあいいとこだと思います。おそらく。 でこの29っていうのは、えっと、ヒーラーあと、ユニコーンのもともとの回復量が77であることを考えると38、38% なんですよ、全体の。こんだけしか回復させてないんですね。で、これがね、ちょっとね、あの分かったところで少し考えなきゃいけないのは、じゃあ、クイヒーにヒーラーをつけるのはありなのか、なしなのかっていうところですよねあの。おそらくそれが一番実用的なその判断基準になってくると思うんですけど。 これね、すごく難しいんですよ。じゃあ、ユニコーンをあのヒーラーにつけないんだ、あと食い火につけないんだったら、誰につけのって話なんですね、まあ。グランドウォーデンにつける。でも、グランドウォーデン、そのダメージ受けませんよね、通常ね。で、ロイヤルチャンピオンにつける。ロイヤルチャンピオンには、まあ、ラッシー君がいるので、中堅ラッシーがいるんで、彼がね、まあ、やっぱのその、えー、体力もあるし、根気力もあるから、 あのロイヤルチャンピオンのね進行を結構サポートしてくれるんですよね。相性すごくいいんですよ。別にヒーラーである必要はないじゃないですよね。でじゃあ、キング、まあ。キングはありですね。キングに、えー、っとヒーラーをつけて、役、えー、をアーチャークイーンにつけるいうパターンはありですけども、これね、ウィヒーやる人はね事故の、ね、リスクがあるんですよ。あの役をつけちゃうと役が い, ろいらん壁を壊しちゃって、 で、クイーンが変な方向流れちゃうっていうのが結構起こりやすいんですね。そうすると、ヒーラーがね、ついてたとしても、ユニコーンクイーンしかないんじゃないのっていうケースもありえると思うんですね。なので、あの今言ったような、その、組み合わせっていうのを、 した上でもやっぱりそのヒーラーは別ユニコーン別のやつにつきたいなっていうまあおそらく選択肢としてはロイとあとキングがありえると思うんですけどもそっちにつけたいって思う場合にはまあすごくね有用なユニットなんでこの 38% の効果で終わらせるにはすごくもったいないですからね。あの えー、ペット全体の効率っていうのをあの最大化できる可能性はそっちの方がありますよね。もうそもそもヒーラーが付いてるクイーンにつけたら、もう少なくともそこで、えっと、38% しか機能しないので、序盤は。ヒーラーが落ちる前に。しかもまあたいユニコーンの方が先に落ちるんで、ヒーラーよりも。大抵は。なので、あのー、そこまでの仕事になっちゃう。っていうのがちょっともったないっちゃもったないですね。あの、意識してみてもらえるら、ポイントはそっかなというふうに。 で、もう一個ね、ちょっとね、あのー、検証してみたいなと思って、やったんですけど。えっと、今、今ね、あの、ユニコーンとヒーラーを、まあヒーラー5点の場合で検証しましたけども、じゃあ、そもそも、えっと、ヒーラープラスユニコーンっていうのが、これね、あのー、ヒーラープラスユニコーンがヒーラー6体の場合と比べてどんなのってところをちょっと見てみようと思ってます。で、 今ですね、えー、とヒーラーを出して21秒からアーチャークイーン出しましたね。で、えー、とここから見ていきます。要するに、えー、とヒーラープラスユニコーン、ヒーラー5プラスユニコーンで耐えた21秒間っていうのを、えー、とこの、ねえー、アーチャークイーンの、えー、とヒーラー6体が上回ってくれるかどうかっていうところがポイントだと思うんですけども、はい、ここ2秒ですね。えー、と19秒です。21-2 で19秒。なので、 ユニコーンをつけた方が、えっと、21秒だから、まあ、2秒分ですね、えー、回復たくさんしてくれました。まあ、つまりヒーラー6体にしちゃうと、えー、ヒーラー5体の場合と比べて1秒間ぐらいしか麻雀、まあ、延, 延命してくれないんですね。 なので、えっと、ヒーラーをつけるよりはユニコーンをつけた方が回復する。えー、と5体と6体の話ですよあの。ヒーラー5体とヒーラー6体にするところで考えるんであれば、ユニコーンの方が6体目、ヒーラーの代わりに、えー、入れた方が仕事はしてくれるってところですね。なので、ヒーラーよりは有能。だけども、やっぱり補正受けちゃうんで、100% の効果を発揮するためには、えー、ヒーラーがいない状態でヒーローにつくというのがベストのユニコーンの使い方になっていくるというところですね。 うーん、悩ましいですね。あの、検証してみたはいいんですけどもね、ここから先、どんな風に、じゃこの結果を活かして戦術に組み込んでいくのかってところがね、まあ、なかなか悩ましいところでして、うん、ユニコーンね、77の回復って、ね、結構すごいんですよ。まあ、さっき言った秒間29の回復だって、まあ、これも馬鹿にならないですよね。10秒間で290回復するわけなんで、そこそこいい。 仕事でではあるんですけども77だったら秒が、ね、770回復しますからねね<笑>だだいいぶでかいでかかすよ、ね、だからもしかしたらね、ラッシー、火力の低いところロイちゃん歩かせるんであれば、ラッシー一択じゃなくて、ロイちゃんプラスユニコーンっていう使い方をして、低火力帯でロイちゃん伸ばすっていうのは、結構リニかなってるかもしれない、ね、ですね。その場合、ラッシーをアーチャークイーンにつけることによって、 あの、クイーンのね、えっ、ー、と、序盤のダメージっていうのもラッシーが吸ってくれるんで、ダメージ軽減になりますよね。まあ、その辺の効果っていうのを、えー、期待しながら、ねえー、クイヒにラッシー、で、ロイちゃんにユニコーンっていうパターンは、もしかしたら結構、うん、理屈上ありかなっていう気もしますね。うん。ヤにね、ロイちゃんは合わないんで、やっぱキングと役の組み合わせは結構鉄板なんですよね。 タンクというか、その HP タンクですよね。もう、あの、高 HP でゴリゴリやってくれるこのユニットの組み、くあの、有用なんで、マロイちゃんと入れ替える。まあ、ラッシーがマロイちゃんの定番ですけど、相当入れ替えてあげるっていうのがまあ選択肢かなっていう。ね。参考になれば幸いでございますが、どうですかね。結構衝撃的な、あのー、数字だった方も多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあ、これがユニコーンの、 えー、生ののでですね回復量のデータでした、まあ、多少の誤差はあると思いますけども傾向としてはそういうことがあるということをね知っておいてもらえたらとい う, ふうに思いますしまあさっき言ったようなパターンでそれを戦術にどう組み込むかぜひ、ね、皆さんの方でも試行錯誤してもらっていい、えー、やり方があったらぜひあのコメント欄で、ね、教えてみてもらってうれしい、はい、というとことでですね本日はユニコーンの回復量検証やってまいりました。 いかがでしたでしょうかあの、こんな感じのね、動画もちょっと交えながらも、基本は、えー、クラン対戦のアタックの解説を中心にこのチャンネルやっております。皆さんのね、星さんを取るためのアドバイスになるような、えー、ポイントをお伝えできたらというふうに思っておりますので、ターンホール12から14、幅広くやっております。ぜひ、今後もご視聴いただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いします。また、えー、今回の動画もいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録もお忘れなくよろしくお願いいたします。とても喜びますので、お願いします。